リヒラの仕様、M ステで思わぬミスにあぜん、その後の切り返しに注目集まる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスのヒラの仕様が M ステにて思わぬミスに陥る。しかし、その後のフォローと合わせてファンは微笑ましく見守っている模様。十四日放送のミュージックステーション、テレビ朝日系に、 キングプリンスが出演。メンバー、平野史洋の思わぬミスト、その後の切り返しが反響を呼んでいる。胸の中に胸が。今回の放送で、キンプリの面々は、番組と同日に風切りとなった映画、弱虫ペダルの主題歌である、キーオブハートを熱唱。同映画では、メンバーの長瀬門が主役を務めている。しかし、楽曲の途中で、あの扉の鍵はと歌うべき部分を、平野が、 あの胸の中はと間違えて歌ってしまった。間違えた箇所は一部分のみだったが、その後に、胸の中というフレーズが続くため、あの胸の中は胸の中という、わかりそうでよくわからない歌詞に、センス溢れる切り返し、メンバーはもちろんすぐミスに気づいたようで、微笑ましい表情を浮かべながら楽曲を見事に歌い切った。平野はパフォーマンス中に両手を合わせてわびるようなポーズを見せ、楽曲が終わるやいなや、ごめんなさい。 と開口一番で謝罪している。その後は、ダンスのスタンバイは良かったんですけど、歌詞のスタンバイがちょっと間に合ってなくて、とコメントし、出演者の笑いを誘った。むしろファンにはご褒美、なんとも可愛らしいミスを見て、キンプリファンからは喜びの声が多数上がっている。平野の謝る仕草や、メンバーの微笑む様子に対し、ツイッター上では、むしろこれ、平野くんのミスがあったから見られた貴重な光景だよね。 おほえましすぎる。ありがとうございます。すべてがかわいすぎたなどの投稿が確認できた。視聴者に与えた衝撃はかなり大きかったようで、放送が終了してもツイッター上では、紫輝くんというワードがトレンド上位に位置している。うん、調べ編集部秋山、はじめ、平野志耀さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。